皆さん、こんにちは。えー、自分の力で一歩前へ、足こぎ車椅子、こぎを届けたいということで、この度、レディー・フォーさんで、えー、クラウドファンディングやります、えー。プロジェクトメンバーの、えー、NPO 法人気象難病ネットつながる香取久幸と申します。よろしくお願いします。そしてもう一人、神尾照明です。よろしくお願いします。神尾さんあの、クラウドファンディングいつからでしたっけ、はい 9月の14日月曜日午前10時からです。え、いつまで？終わりは？終わりは11月の30日の午後11時です。ありがとうございます。えー、このですね足首くるまつこ ぎ, 車椅子こぎ足が不自由な方でもまあ自分の力でこげてしまうというですねそういった奇跡の車椅子なんですがこれを小児病院やご高齢の方がいらっしゃる介護施設 あとですね、訪問診療や往診といった在宅医療を展開されている医療法人などに、広く、えー、無償で、えー、寄贈してですね、笑顔あふれる明るい社会を作りたいという趣旨で、えー、クラウドファンディングをやりますので、皆さんご支援、ご協力、ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。